キンプリ・長瀬セが発案の魔法の四文字、スコケンがファンのハッピーワードに、平野の使岸優太、ユータ、ジングージ脱退で揺れる中、お守りになった。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスの長瀬セ24日、が パ, パーソナリティを務める4月26日放送のラジオ番組。 キングプリンス、長瀬角のラジオガーデン、通称、ニワラジ、文化放送で、年初に長瀬が発した、ある言葉が改めて注目を集めた。ファンの間で、お守りのようになっている、言葉、4月から番組の放送時間が拡大したことを受け、長瀬にやってほしいコーナーを呼びかけたところ、リスナーからたくさんのアイデアが寄せられた。そのため、この日の放送では、ラジオガーデンコーナー企画会にと題して、 新コーナー案をいろいろと紹介。その中で、次のメールが紹介された。今年の目標でレン君が発明した、スコケンというワードを覚えてますかそしてその、スコケンという言葉がファンの間で大切なお守りのようなものになっているのをご存知でしょうかもちろん私もその一人で、ちょっと気分が落ちた時にこの言葉に何度も助けられています。前から思っていたのですが、 レン君の短縮方って独特だけど癖になる、言いたくなる感じがありますよね。スコケン、ナニダン、マウセンとか。なので新コーナーは、A ちゃんの四字でお悩み相談とかいかがでしょうリスナーのお悩みに四字で答えるまとな。これに流せば、四字で。ちょっとおもろいかもね。これとし、四字熟語とは違う。ほんまの四字それで表すのむずいよね。ハードル上がってるよね。でも一回だけやりたいかも。頑張れとかね。 バカムズイアン、これ、コーナー一回だけじゃなくて、一通やりたい、いつかと応じていた。長瀬さんは1月5日の、庭ラジで今年の抱負を語りましたが、年男である今年の目標として、健やかに健康で、スコケンと掲げたんです。この、スコケンがファンの間ではお守りのような言葉になっているんです。ちなみに、何段は何は男子、馬王戦は長瀬さん主演の映画、真夜中乙女戦争のことですよね。 女性誌ライター。特大エナジーハッピーパワーワードを生み出してくれたことは後世に語り継ぎます。長瀬は番組内でそこまで反応しなかったものの、ツイッターには、庭らじ聞いてるとスコケンになる。スコケン、ファンがこの言葉をお守りのようにして大切にしていること、レン君に伝わってよかった。スコケンはマジで長瀬んにとってお守り言葉になってるよね。スコケンがお守り。ほんまにそう。スコケン良い言葉です。 でも本当にこのタイミングで、スコケンという特大エナジーハッピーパワーワードを生み出してくれたことは後世に語り継ぎますよ。といった声が大量に寄せられた。平野紫陽さん、26、岸優太さん、27、神宮寺優太さん、25、課金プリから脱退する5月22日まであと1ヶ月を切り、ファンの気持ちに大いに揺れています。そんな中にあって、健やかに健康で、スコケンはファンと長瀬さん、 キンプリを繋ぐ魔法な言葉になっているのではないでしょうか。前室の女性シライター、長瀬と高橋海人、24、の二人体制になる5月23日以降も、スコケンはキンプリとファンにとって大切なキーワードになっていきそうだ。今日の美女も最高です。長瀬角、渋めスーツでビシッと決めた、履歴シー系霊姿。長瀬は日曜劇場、ラストマン全盲の捜査官。 TBSK に主要キャストの守る同戦役で出演中。庭ラジに主演の福山雅春、54、八尾泉洋、50、を呼びたいとも語っていた。